水ボトルゲットしまし本日、2020年7月1日。何の日かご存知ですか今日は記念すべき日なんですよ。無印良品が水のボトルをついに販売するんだよ。この日本で。これでいよいよ日本も台湾化してどこでも水が汲めるようになっちゃうってわけ。これはね、やばいでしょ。 詳細としてはこんな風に、こう、330ml のボトルが190円で買えるんですね。安いのか高いのかわかんないけど、とりあえず空のボトル、売れる時代になったって本当に素晴らしいことだよね。ようやくみんな水分補給の大事さがわかってきたというか。しかも水無料なのやばいよね。こんなボトルじゃなくても、なんかもう自分で持ってきたボトルとかでもいいっていうかさ、これ、 こういうことをしてるね、会社をね、ちょっとぜひ、応援していきたいですよね、やっぱり。店舗に。だって、水売ったらさ、普通に飲み物のさ、まあ、いろんなジュースとか持ってるわけじゃん、無印良品って。そういう売り上げも、ま、あ確実に下がるわけだし。でも、それでも、地球環境だったり、人々がこう、来るということに価値を置いている、というところをね、ちょっとうまく言えないけど、応援していきたいので、ついでにね、ペットボトルを買うついでに、あの、無印良品のね、シャツ、T シャツいや、 うん、T シャツだな。普通のね、T シャツ、白 T シャツ最近ハマってるから、無印のやつをね、ちょっと買ってね、無印を支援していきたいと思いますよ。あ、しかも見て、サイトに給水できるポイントアプリでお知らせしますってさ。いいよね。なんかもう、人間がさ、車みたいにこう、ガソリンスタンドみたいになってきたよね、本当に。何言ってんだろうね、これね。し か, でしかも飲んだ量が記録できるから、こう、 まあ毎日記録するとは言わずともなんかこう1ヶ月ぐらいどれぐらい飲んでんのかなみたいなのが見れるといいよね。でしかもボトルも回収していると。よくできてるね。よくできてるね。なんでこんな持続可能性ばっかり考えて。すごいね。どういう社内会議でこういうのは出るんだろうね。アプリがね、ちょっと起動してみましょうか。アプリもすでにダウンロード済みなんです。ということで、はい。あこうなっていって。 きましたね。こうなってきましたね。で、試しに行ってみようか。多分これ、連動してたらかっこいいんだけど、多分これ入れると、あ、ペットボトル 0.66 本削減、CO2 が 76.4g 削減、給水量が 330g で, で、これインフォメーション。こ れ, これインフォメーションね。で、給水場所はおお、おお、渋谷区なんか、 あー地図がこうまとまって渋谷駅周辺は16か所でアップしていくとあ結構2 0 0メートルは言い過ぎかなんか 400m300m おきぐらいになんかあれみたいね地図引いていくとはい東京都周辺507件とかねいろいろあ無印の店舗もわかるとりあえずこのねアプリをもとに渋谷の無印に。 行ってみようと思いますとりあえず短縮営業なのか11時から無印良品がオープンなんですが並んでいるのは僕だけですはいーというわけで帰ってまいりましたただいま着ているのが無印で先買ったポケット付き半袖シャツお 大番手天軸編み。大番手天軸編みでいいのかな読み方。こちらのなんか、価格改定で、これもともとずっと1990円で売ってたのが、なんとですね、1490円に値段が下がったので、なんかラッキーという感じで、なんか、これ揃えていきたいなっていう。えー、サイズは、M サイズ。これ何、ね、みんなが気になるのは、これだろ ちょっとまあ店内をね、がっちりビデオカメラ回せる感じじゃなかったんで、とりあえずね、動画見せながら行きますと、まあいろいろ給水器がまあ普通にあり、一応なんかネットとかの情報によると水道水をフィルター通してるって感じなんで、なんかコストめちゃくちゃ安くいし、その土地土地、その無印良品だったり、いろんな給水器が置いてある土地土地の水道の味。 まあその近くの水道って必ず川から再生してるからその土地の土の味水の味が楽しめるようになっているのかなという感じがします結ていうかみんな水道水水道水いますけど水道水も天然水ですからさあ飲んでいきましょうということでまずこの写真をねご覧いただければわかる通りですねあの前ボトルでご利用くださいで持ってきたボトルだったら何でもまあ適当にコンビニで買ったペットボトルでもいけるんじゃないでしょうかあの 給水部分の高さが変えれるその、水がジャーって出てくるところの高さが変えれるから、ちっちゃいボトル、大きいボトル、何でもいけるっていう感じはしましたね。さすがにまあ2リットル無理だろうけど。で、えー、操作方法。操作方法はですね、浄水か冷水かを選んで、量を選んで、給水ボタンを1回押すだけ。超簡単でしょで、あまりにも簡単すぎるけど、なんか初日だったからやっぱりこう、 上の説明文を読んでくださいいみたいに多分慣れたら量とかも多分量もなんか大中小で選べるんだけど大でこのこれ1本分っていう感じでなんか溢れる事故が起きないようになってんなって感じですはいこうやって入れるとこういう風にポーって感じですねで、えー、入れるとですね満タンではなくなんかちょっとこう8割ぐらいの 300ってかなこれ330なんだけど、300までがこう、注がれて、なんかここ冷たい人はなんか多分一番少量にしてって押せば多分この辺、いや、溢れるから安易におすすめはできんな。で、えー、まずね、ボトルですよ。ボトル見ていきましょうか。あ、やばい、なんか比較するもんある比較するもんないね。iPhone6 ぐらいしかないんですけど、大きさはこれぐらい。手のひらぐらい。 こうも、持てるっていう感じで。で、材質がね、材質がめちゃくちゃいいのよ。なんか、190円、190円だからさ、これ1個。あのー、めっちゃしゃばいのかなって思ってたわけよ。ちゃんとしたペットボトルというかさ、ちゃんとしたこう、水筒だったらこう、さすがにこう、400円、500円ぐらいするじゃない。この、いくらペットボトル、材質とはいえ。そしたらこう、ペットボトルの、2倍 ?3 倍 ぐらいの分厚さとこう信頼感があって、まあ普通に1メーター2メーターの高さから落としても壊れないだろうなっていうのと、ここのなんかこのなだ、なだらかな曲線、曲線もすごい可愛いし、ちょっとね、裏にシールが貼ってあって、これがね、邪魔なんだけど、剥がそうと思ったらなんか、剥がすのちょっとめんどくさいぐらいしっかりっと貼っちゃってたんで、これはまあ、そのまんまでいいかなっていう。見えるかなこれ。 すんげえ細い、本当に水って書いてある。これ、なんで入れようと思ったのこれすげえ面白いよね。だって、これ別になくても成立するのに、水<笑>つって別に、誰のブランドでもないし、商標でもないし、これ、これをしていくみたいな。これか、あるいは無印良品のロゴを入れるっていう、あ、もう絶対あったはずなのに、それをしてこないところがね、憎いよね。そうだよね。水っていうのはね、無色透明ですから、こういうので攻めていきたいところなんですよ。そしてですね、キャップ。 これもね、もしかしたら、あ、やばい。自分で閉めて自分で開けたら、あ、開けた開けた。ペットボトルと同じだったりすんのかな全然わかんないね。とりあえず、まあ、匂いから見ていきましょうか。あ、ちょっとその前に、これ多分日々洗って使うと思うんだけど、このキャップなくしちゃう可能性あるよね。っていうことももう事前にもう多分会議されていたのか、この、 キャップだけが50円でまた棚に並んでてよく考えられてる本当にさてシナビリティだなおいっていう感じなんですけれども早速味噌飲んでみましょうかあ待ってまだボトルについて語ることがあるわこれですね耐熱が90度までなんですよこれあの熱湯をね間違えて入れないように気をつけていただきたいという感じですはーい いや、今ちょっと渋谷の事務所にいるから、宅急便でね、撮影が邪魔されるというよくありがち。どこまで喋ったっけ飲んでいきたいと思います。実印あー。普通だな。 おっ早坂先生早坂先生ようこそ今何時 ?12 時20分さすが今無印良品の水を飲むっていう YouTube を撮っていたのじゃ、うんうん、あごめん、うん、全然大丈夫事務所で撮ってるからそういうアクシデントがすごい楽しいかなと思って、うん、はい回っております<笑>あ回ってないいやいやちょっととりあえず俺の YouTube にマスミ初登場リピーいマスミ実 あ、給水大臣に前一回出てるよマジあのンタイフォ本に出てるあンタイフォ本ぶりでしたね<笑>そうだというわけで事務所で撮ってたらねマスミンがいい感じに来てくれてえー、っと動画を締めましょうね動画の締め方がいまだに分かんないけどはいというわけで本日2020年7月1日より なんと日本全国いろんな場所で給水器が設置されしかもボトルが無印良品で売ってるのでぜひ皆さんも買ってみてくださいそしてなぜそんな日本全国に給水器を設置することが無印良品ができたのかマジで謎すぎる給水器なんて結構あれ1台高いだろうにさっきもあのアプリで見た通り多分日本全国東京だけで500個ぐらいもう今日設置されてて 多分日本全国だったら900個ぐらい多分あると思うんだけど、どうなってんのやっぱりあれかなオリンピックが影響してんのかなでもわかんないけど、これを機会にね、日本の人もみんな、あのー、いろんな、こういうのを持ち歩いて、いろんな場所でね、水を補給するっていうのをすると、健康的でいいので、皆さんたくさん水を飲みましょうっていういつも通りの結論なんですが、えー、それではまた次回もお会いしましょう。さよなら。